今回は、ウォーキング50分相当を、たったの2分で同じ効果を得ることができる、ベイの応用編として紹介していきます。今回は、つま先ヤジロベイです。実は、女性3人に1人、男性2人に1人、足が浮き指になってるんです。浮き指になってしまうとどうなるのか、お腹が出てしまう姿勢になったり、腰痛の原因、下半身太りの原因が引き起こされます。 今回のヤジロべ応用編を行うことで浮き指反り腰腰痛下半身太りさまざまな原因が解消されてきます動画を見ながら一緒にやっていきましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、つま先矢印というのを紹介していきます。足の指の力って意外と意識したことないですよね。実は、足の指の力が衰えてしまうと、 つま先が上がった状態になってしまって、体の重心を、つま先、指の付け根、かかと、この3点ではなく、指の付け根とかかとだけで重心を取ってしまうんです。そうなると、下半身の重心が後ろに行ってしまって、上半身の重心が前に、いわゆる反り腰になってしまいます。こうなってくると、腹筋をしても腹筋に効きにくい。立っていても姿勢が悪いので、前ももの疲れが取れない。お尻が後ろに出てしまって、お尻の筋肉が衰えて、お尻が垂れてくる。 そういった原因が指に実はあるんです今回はつま先べ印を1分間その後に通常のべ印を1分ずつ合計3分のエクササイズになります辛いことはないので一緒にやってみてくださいまずチェックしてみましょう今足の指をグーパーグーパーしてみてくださいあまりグーに力が入らないよって方は浮き指の可能性がありますもしくは足が吸ってしまいやすいそういった方は 足の指の筋肉が衰えていて動かすと釣りやすくなるっていう状態になっています。これを今回はかかとを上げてこういった姿勢でキープするだけです。できればしっかりかかとを持ち上げてかかとの上に座る感じでキープです。結構バランスがいります。もし難しいよって方は ちょっとかかととお尻がね離れてもいいですができればしっかり足の甲をこのように起こした状態でキープしてくださいこれでバランス取るだけで浮き指が解消されてきますこれを1分間一緒にキープしてみましょうスマートフォンは持ってても顔の前に置いてもいいです結構バランスがいります頑張りましょういきますよスタートこのままでキープ結構ねこれね バランスがいるのとそして指の力が結構いるんで足がねすごい疲れてくると思います足指が疲れると思いますが頑張ってキープですすでに足指が疲れてきてる横から向くとこういう感じかかとの上に座るだけこれ結構ねマジでねああ体が前に行った時にね 足指にすごい力が入るう1分1分つら い, いやしかも周りがなんかうるさいうわうわ指がうわめっちゃ指が疲れるやばい足指に限界が来てるこれねキープうわーっうわーっうわっ 足指が効いた今ので足指の力がねすごくつきました今結構使ったんであんまり力が入らないかもしれませんがこれが治ってくるとすごいね指に力が入るようになりますこの状態で今足指に力が入る感覚が身についたのでこれでやじろべを行ってみましょうこれは各足1分ですそれでは行きますスタートこれで、ね 足を動か し, たりしてバランスをとりながらキープですいつも浮き指の人は今割と指にねキュッと力が入ってる感じないですかちゃんと足の指で地面をつかむ感覚が今あると思いますこの感覚がねすごい大事です矢印塀がねこれバランスがね取れにくいよーっていう人は今取れやすいと思います この重心がすごく大切です。もしね、バランスを取れる方は体を動かしてみてください。こういう感じで。したらね、しっかり足の裏の重心が取れてると思います。少しです。重心をね。取れてくると様々な。オッケー！それでは反対足いきます。 スタートどうですかちゃんと指に力が入ってる感じしませんか指ったよーって方はねちゃんと指に力が入ってる感覚が分かると思いますこれでバランスをとってください実はね歩く時ってあんまり筋肉使ってなくてこういったねバランスをとることをした方が筋肉ってたくさん使われてるんです ウォーキング50分相当たったの2分ですのでこういったねバランス取りにくいことたまにはしてください全然バランス取れないよーって方はねすごくね筋肉の衰えそして筋肉を使う伝達が遅れてきてるのでこういったことをねたまにはしてください少しですよし OK! お疲れ様でした。今の つま先立ちロベそして普通のヤジロベこの二つをするだけで、足の指の重心というのが改善されて、体幹が身について、全身の筋肉を使うことができるので、運動不足解消や代謝のアップというのが望めます。つま先ロベ結構難しかったと思いますが、やってみてよかった、きつかった、全然できなかったっていうのをね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。 you